皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之と申しますえ本日は機材のレビューなんですけどもこういうのが届きましたこちらはですねホーリーランドっていうメーカーから出てるマーズ 400S プロという機材なんですねライブ配信とか、えー、動画の収録をする時にですね HDMI っていう規格の、えー、端子 からこうケーブルを使ってですね映像を出力したりとか、まあ、それをログがしたりこうやってモニターに表示したりとか、えー、そういうことをするんですけどもその時にですね無線で映像を飛ばすことができるという機材です有線を使うと自由に動いて映像をお届けするっていうのはできないわけですよなのでこういう無線のシステムがあるといいなっていうことで私これね実はちょうど欲しかったんですよで欲しいなっって思った時に レビューがが来まましたありがとうございますじゃあ今日はこのホーリーランドのマーズ 400S プロをですね私がどういうふうに使うのかっていうのをレビューしたいと思いますそれでは行ってみましょうレッツ開封 発売されて結構経っている商品なのでまあ開封とかどうでもいいかなと思ってるんですけど、まあ、こういう感じですねかっこいいですよねこう色分けされてて片方はこうカメラに接続してで片方は HDMI 例えばまあライブ配信をするパソコンだったりとかえっ、ー、と録画する外部レコーダーとかにつなぐわけですけどもこの側はまあ無線で通信するんですよね。 送信機、受信機がそれぞれこう色で、ね、分けられているので結構、れどれが送信機、受信機だったかなって、ね、割と分からなくなるのでこれはとってもありがたい配慮じゃないかなと色分けされているのはですね、思いますね。で、バッテリーはこのソニーの五感ですね、LP970。 っていうバッテリーが互換になってます。これソニーのバッテリーってすごいですよね。動画の用の機材って大体このバッテリー使いますからね。なんかちょっとワクワクするね。やっぱねこういうのね。赤い方が送信側、トランスミッターでですね。で青い方が受信側なんですって。ディーン。はいこんな感じでですね。無線で映像を飛ばせるっていう機材なんですよ。これちょっとピントが合わないな。こうやって終わりますかね。今。 こっちのカメラで撮ってる映像をこっちに飛ばしてるんですねこっちに映像が出てますだからこの缶は全く無線ですよ何も線がない状態になってますこっちがトランスミッターでこのトランスミッターとこのカメラをつなぎそこっちのレシーバーですね受信機をこのモニターにつないでるとまあこれはモニターじゃなくて外部レコーダーでもいいんですけどもこうすることで、まあ、これどこに持ち歩いてもいいんですよね ここ持ちち歩ききつつこっちに映像を飛ばすことができると以前はあのこれ野外で使えなかったらしいんですけども今は野外で使えるようになってるそのファームウェアのアップデートはもう終了したものが出荷されていますということで私のところに届いたやつはファーームウェアアップデート済みのもののもようですで、まあ、こういう状態でここにアクセサリー宇宙がついてて。 取り付けができますちょっとでっかいバッテリー今取り付けてますけども後ろはですねこの HDMI 端子とそれがこのスイッチですねスイッチがあのこう長押しするやつじゃなくてこうペコッと普通に押すタイプなんですけどもちょっと最初戸惑いましたでここに USB-C 端子が付いているので USB 給電ができるとでこれ今の時点でですよ こ, こうやったらあ見えましたね今の時点で ちょっと遅延があるかなぐらいですねこのぐらいの遅延があるみたいですまあでも十分実用的なんじゃないかなと思いますで 120m これ飛ぶらしいので私このままちょっと1階に行こうと思います音声もこのまま撮ってるんでねはい、まあ、これ映像がこの中でどういうふうに映るかっていうのを確認してもらえたらと思うんですけどこんな感じで見えますかねはいじゃあちょっと、えー いろろなものが映らないようにこういうふうに行ってみようかなちゃんと映像が飛んでるかどうかでちょっと下に行ってみますよ映像飛んでるのかなこれ音声もちゃんと飛んでるのかな奥さん奥さんちょっとこれ持ってもらえません持ってません<笑>そのまま持っててそのまま持っててはい映ってますかね今奥さんんがごご飯を作っててくれていますごごめんね ごめんね。はい、映像届いてますかね？じゃあちょっと2階に戻ります。どうですかね？映像は？切れてなかったかな？で音声も今あの、えー、無線でもちろん飛ばしてるので、音声の方もちゃんと拾えてたと思うんですけど、はいこんな感じですね。まあ、こういうことができますよ。という機材です。じゃあこれで何をやりたいかっていうのと。 星空ライブ配信ですよね私あの野外からえ実際に見える天の川とかねえ星空とかえそういうのをライブ配信で見せるっていうことをよくやるんですけども星空も動画で表現できる時代になってきてるんですよねやっぱりその三脚に固定してこう動かすっていうのが通例だったんですねだから星は見せれるけど何ていうか臨場感がちょっと足りないなっていうのがあってできればこれですよ ジンバルに持って星空のライブ配信をやりたかったんですね。だからこのマーズ 400S プロがあればそれが可能になるんですよね。ちょっとこれつけた姿をお見せしましょうか。はい、今バランスを取りました。こういう状態ですね。これでこう歩いて星空の映像をこうお届けしたいというふうに考えたわけですよ。 で実際これ載せるとしたらここにカメラのここに載せるともうバランスが崩れちゃうんでこの辺に載せたりするのがいいかなあこれ私ここにハンドルつけててここに穴があるんでここにこういうアクセサリーシューのですねコールドシューアダプターまあここにつけてもいいですけどどっちがいいかなでもいろいろああここだと干渉するかな 切れるようになるね。これ干渉しないね。大丈夫ね。干渉しないですね。で、これもう。本当はもうちょっと長いケーブルの方がいいですけど。こういう風うにやれば。このここで撮った映像を無線で飛ばして。ライブ配信ができると星空だけじゃなくてね。その風景っていうか、そういう臨場感も見せたいから。 まあ、これで歩きながら星空動画を撮って、その映像をライブ配信で飛ばすと。いや、これね、ちょっと楽しみですよ。やってみたいですよね。ちょうど来月。双子座流星群あるから、これ使ってみようかな。うん、とりあえず、あのレンズの曇りが取れたんで、ジンバルを持って歩いて。見ようと思います。で、まあ、今見える風景と、その中でピュッと流れ星入ったら。 いいよねぐらいのレベルですけどやってみたいと思いますちょっと今持ってくるねうう楽しみじゃあこれで歩いてみたいと思いますはい行くよーどうみんなこれこれ今リアルですよリアルっていうかこれ撮ってるとコメント欄が見れないで<笑>ね こういうことをね、やりたたかったんですよこういうい時にさ、ぴゅっとやるといいですよね。足ないかな、粒子、はい。あそこに見える明るい星は、あれ木星かな木星が八ヶ岳のちょうど真上にいますね。木星が映っています。配信をしております。 ううこの温泉施設ももう営業終了してだいぶ光がなくなりましたジンバル持って歩いて星のライブ配信してるのって私が結個先駆者だったりしますちなみにこの辺にあるのが私の機材なんですけどわかりますもうこれ<笑>カバンも真っ白ですねこれねめっちゃ凍ってますそしてここにあるのが一応私の 今これ撮影してるんですね、天体望遠鏡と今日の配信ルームでございます、はい。今日の配信ルームでございます。じゃあちょっと空に向けますね。反対側もお見せしましょうか。はい、ということで、えー、ライブ配信の様子をご覧いただきました。えー、たくさんの方にですね、双子田流星群のライブ配信見ていただいてありがとうございます。で 起き過ぎかとと思いまますすががちょっと目がですね腫れました<笑>疲れとかえ睡眠不足とかでなるらしいんですけどちょっとねこの数ヶ月忙しかったもんで、まあ、それが来ちゃったのかなっていう感じでねお見苦しくてすいません治ってから撮ろうと思ったんですけどなかなか治らないのでもう今動画を収録してるんですがいやーもうお若くないね<笑>気をつけないとこれから。まあ、それはいいとしてですね えー、こちらにあります、えーここですね、今ここについてますけども、はい、ホーリーランドの MAZ400S プロのおかげでですね非常にライブ感のあるというか臨場感のあるライブ配信をすることができまして私、非常に満足でございます。で、まあ、総括というかですね実際やってみて、まあ、これ、対策した方がいいなと思ったことを3つ、えー、ご案内したいと思います。まずですね HDMI ケーブルなんですが私配信の時ですね、えー、ここ結構しっかりしたケーブル使ってたんですよここのケーブルですねなんていうかあんまり重くないやつに、えー、変えた方がいいなと思いましたこれが重たいと、まあ、バランスチンバルのバランスもそうなんですけどもなんかだんだんこうね引っ張られて構図が変わってくような感じになっちゃったので、えー、ここの線を細いやつに次はやろうと思います で配信中ですね実際どんな映像が届けられてるのか見れるのかっていうのが分かんなくなったんですよねですからここに、ね、スマートフォンをつけました実はこのマーズ 400S プロですね専用のスマートフォンアプリをダウンロードすると映像をここのスマートフォン上 で, ですね確認することができるっていう機能があるんですよですからあの実際の映像をここで見てもいいですし えー、ライブ配信のね、YouTube の映像をここで見てもいいですしっていう感じで、実際はこうスマートフォンを見ながらこういう風に、えー、やるのもいいのかなと、確認用でね。なので、こっち側に、えー、今 Mars、マーズ 400S プロを取り付けたような感じになってます。はい、どんどんごつくなりますね。<笑>であと、ライブ配信して思ったのがこの三脚ですね。こう立てる時に えー、通常のジンバルはこういうミニ三脚がついてるんですけどこれ地面に立てなきゃいけなくなるんでいちいちしゃがまなきゃいけないんですよでそれがね非常につらかったので、まあ、今これ対策しますここにシースターズ Q1 という、えー、クイックリリースプレートを取り付けました私の以前の動画でも紹介した便利アイテムなんですけど、まあ、これをカチッとこうやると外せますこれをこのままこういうふうに乗せると このジンバルをで、ね、三脚に立ててすぐ配信に切り替えることができるというような仕組みでライブ配信をやるとセッティングが楽かなと思いましたここまで重装備になるとこの三脚も結構厳しくてですねもっとしっかりしたやつにしないといけないなと思うんですけども、まあ、この3つですねをクリアした上でまた次回星空ライブ配信でジンバルを持って歩くというようなことを えー、やって皆さんにお楽しみいただきたいなというふうに思います。はい、それではえ私の動画は今日は以上になります。あの最後お見苦しくてすいませんね。ホーリーランドのマーズ 400S プロを使ったまあ、レビューというかね、私だったらこういうことがやりたかった、こういう活用方法があるというような内容でお届けいたしました。まあ、私ライブ配信だけじゃなくてオンラインセミナー。 もうよくやるのでその時にもねこれを活用するとまあ、見ているセミナー参加者の方がですねこう飽きにくい映像をお届けできるのかなという風に思いますんでこれからも活用していきたいと思いますはいそれでは今日は以上になりますまた次の動画でお会いしましょうさようならバイバイしたっけねどうも